「朝が来るまで泣き続けた夜も」 「心を包むでしょう」「やがて闇は必ず開けてゆくか きら。 本当は誰もが願いを叶えたいのだけどうまく行かない時もあるわ希望 手のひらに集めて大きな喜びへと変えて行こう愛する人や友達が けど最後の答えは一人で でも「いつか全てが崩れそうになっても」「信じていてあなたのことを信じていてほしい」 あなたのことを。